気になる部位どこですかって聞いたらですね、YouTube も Instagram もほとんどの方がお腹回りっていう回答でした。今回はお腹回りにとって大きな足踏みデッドバグを紹介します。お腹がへこみにくい人の原因は姿勢、腹横筋の低下、脂肪を燃やす運動。 この3つが原因になります。今回は全部解決できますんで、レベルを3つに分けてます。腹筋メニューと交互に下半身のメニューを今回は加えています。なぜかというと、寝たり立ったりすることで、有酸素運動効果もあって、下半身使うことで代謝が上がって、体幹が鍛えられて、さらにお腹をへこませることができるからです。自分のレベルだけやってもいいですし、全部上級まで通してもいいです。1種目30秒なので、頑張ってみましょう。お腹が出てしまっている人の多くは、腰 は猫背にあります一般的にやるメニューでいうとキャットバックという動きがあるんですが反り腰の人は腰があまり丸まりにくくて猫背の人は腰が反れにくいです今回正座の状態でまずキャットバックをしていきますスマホ前に置いてもらって胸を張る腰を丸めて力を抜くこれを30秒繰り返しますスタートこういう感じで胸を張ったら力を抜くようなイメージ これが実は寝て腹筋運動を行っている動きになっています負荷がないのでお腹がつくないですがまずこの動きを体がね覚えないといけませんこれができると腹筋が上手になります OK! 今度は足を前に出しましまょう股の間にスマホを着ます今の体の動きを足踏みしながら動いていきます行きましょうスタートしっかり胸を張って縮める太ももを胸につけるイメージできれば手はでがつかない方がいいですスマホ持っててもいいです 手は頭でもいいですはいオッケーそれでは立ちます足を大きく開いてかがんだままで2回ずつ体を左右に動かします角1 2 1 2これでももお尻が鍛えられます 中臀筋小電筋も鍛えられるので歩くスピードが上がったり日常的に体を動かすスピードが上がってくるんで代謝がすごく上がって消費カロリーも上がります腹筋と交互にねやることが効果的ですはいケー、OK。それでは寝ましょう中級編です体を起こしながら足を交互に鍛えます 頑張っていきましょうスタート片足ずつマイペースでいいですしっかり息を吐きながら Okay、それでは起き上がります片足になってケンケンしたら反対足です交互にいきましょうっさっきよりも片足なのでしっかり鍛えられます床を踏んで体を持ち上げる腹筋で結構息が上がったままね こういうい下半身メニューするのはすごい脂肪を燃えますのでしっかりねももの裏お尻使ってるイメージではいオッケーそれでは寝ましょう上級編です体を起こしたままで足踏みをしていきますいきましょうスタートゆっくり足を動かした方がいいです できるだけ体を起こしもっとレベル上げたいよ私っていう人は手をちょっと上に持ち上げるさあ上級編起き上がりましょう今度は片足で足を 横に持っていきますこれで少しキープしたら反対足です行きましょうスタートこれでねお尻の横がすごい鍛えられて体幹が鍛えられるんでお腹のへこんだ姿勢をねバッチリ作れます交互に足を入れ替えます もも裏お尻内転筋効いてればバッチリ OK <ス>それでは寝ましょう手を脇の下について体を持ち上げてお腹使いすぎたんで伸ばしましょうスタートお腹をねしっかり進めたんで伸ばしとかないと筋肉痛が来たらね 次の日またやろうかなってならないんでしっかりお腹の筋肉伸ばしましょうしっかり上向いた方がいいですスマホ首もね治ってきますんで OK 上向いて寝ましょうももお尻を結構使ったんで足を組んであぐらの状態からもも の, の裏を持って キープしましょうあーー。できればつま先を上げたほうがいいです。体柔らかい方はね、しっかり引き寄せてみてください。もも裏を尻伸ばしましょう。あとポットで終わります。持たなくてもできる人はね、このまんまでもいいです。 ちょっと腰を床に押し付ける感じですると足がね。膝伸びやすくなります。足を上げるってイメージだったら結構前腿がねきついと思う。腰を丸めるっていうイメージ。それと足がね。綺麗に伸びます。 開いて腰と足をね。振りましょう。ラスト。今も腰と足をぐるぐるっとイラストで血流が上がって。筋肉の疲れが取れて楽になります。 レベルを3つに分けてましたやってみた方は自分のレベルを1番初級3番上級そういった感じで数字だけでもいいのでよかったら感想として教えてください。